仕事が終わった後、山で転泊して翌日出勤できるか試してみた、はい、えー、最近さっきですねちょっと登山が好きなちょっと友達なんかと話してみるとなかなかもう平日仕事で山で行けなくてっていうのをよく聞きますじゃあ果たしてそうでしょうかえー、今ですねまあ秋春登山絶好のタイミングでございますねま、はいえー、絶好っていうポイントはですねまず荷物が減らせる が少 な, くなるんですね。というわけで山頂で快適にさせます。はいえー、私のですねいつもの登山スタイルは、えーまあ、ロードバイクに乗ってですね大体あの近隣の山に行ったりするんですけどもう今回はですねやっぱりあの平日の仕事の業務遂行して優先するために、えー、バス移動とさせて頂 い, いて。 ここまでの間が約2時間までですねこの範囲でいける山を設定するのがポイントですあと日の入り時間ですねここ真っ暗になるけど、を点灯設定すると大変なのでここもちょっと見ておいた方がいいですね、はいえー、今回はですね、えー、と福岡市東区の三日月山をちょっとチョイスさせていただきます 3分、バス移動です。えー、その後、えー、と5時1分にバス停に到着しますでなんやかんやこうコンビニとかでトイレ行ったりとかですね、えー、買い物をするとやっぱ登山口に5時半に到着で5時50分三日月山山頂に到着しますでその後、えー、6時半天絶生を終了させます日の入り時刻がありますからねで6時40分から山頂めしです まあ、くんですね。その後、やっぱり翌朝早いので、9時には終始します。はい、えー、2日目のタイムスケジュールです。えー、5時半、起床、えー。5時40分、3丁目してあります。7時に、セントの撤収完了です。7時20分、えー、登山口に到着して、7時36分、えー、バスが出発しますで。8時13分にバスが到着して、8時半に職場が到着。 時間から業務開始、余裕を持って、平日の仕事に、入ります。ええー、例えばですね、時刻が、四時十分、今から山に向かいます。<笑>今時刻が、約月五時半、山頂目指したいと思います。今回ですね、えー、山頂、三日月山の山頂にて、えー、テントはローカスギアの。 えー、ただ、この三日月山の山頂ですね、えー、ちょっとトイレとか水はありませんので、えー、事前にごような方は携帯トイレなどをです、ねえー、用意された方がいいかなと思います。水もたくさん持ち込んでおくといいですね。えー、このローカス際工具なんですけれども、中、えー、ちょっとハーフメッシュインナーを採用します。で、トータルメートルで大体 700g ちょいぐらいですかね。えー、なので、まあ、あのこういう軽いい軽 えー、にっに言ても安心でます、えー。三日月山はですね、えーまあ、キャンプ場ではありませんので、完全なやい地になりますなので、ゴミなんかですね、まあ、そういうものを極力出さないようにされ、えー、てください、それともう一つ、えー、三日月山はやっぱり360度ビューですので、あの夕景がすごくきれいです、夕方近くからですね、これを見たくて、登り出す方もいらっしゃいます。 気温が約24度、えー、三日月山のいいところはです、ね、山頂にです、ね、気温計があります。で、えー、と朝はです、ね、22度でした。もう快適ですね、えー。山頂飯はメスティンを使ってですね、まあ、えー、ラーメンチャーハンザート。 山はですね、なんと夕景以外も360度級なので夜景もすごくきれいなんですね、えー、今回はですね、あのー、い, ただいたお菓子を山頂でコーヒーを飲みながらゆっ、えー、くりいただきました、えー、これはやっぱりちょっとね三日月山の山頂に転覆される人のまあ恩、OK、恵ですね時刻が日のってを迎えますんで、えっと、5時半、えー朝食を食べて 仕事にも向いています。よろしくお願いします。えー、三日月山の山頂、えー、夕け夜景、もう一つ朝日もですねすごく綺麗です。もうこれを見てのですねあの朝の山頂富士、えー、最高でした。はいえっ、ー、と時間は今八時五十分、えー。平日の仕事に間に合いました。